こんにちはロサンゼルスのマサミライトです。How are you everybody?、えー、久しぶりかなと思います。このところ過去にあのレコーディングしたものをピックして皆さんにご案内をしたり、えー、前回は<笑> 皆さんにライブでお届けしたかったんですけど山の中だとなかなか電波が届かなくてですねあのしばらくお休みをしながら皆さんにどれがいいかなっていうことで私もルーレットピックをさせていただきましたえその間ですね結構皆さんの中で私はランダムピックでまたあのルーレットピックっていう風にチョイスって「おはようございます日本の皆さんおはようございます」って呼んでいますけれども結構それがですね定着っていうか結構広がってきててで毎朝とか毎晩とか なんとか自分にいいなと思う頭の中に浮かぶ、えー、そんな日のものをです、ね、ルーレットピックで皆さんお聞きいただいているようなので毎日のリセットに活用いただけるのであれば幸いだなと思ってますでは今日のトピックなんですがあこんにちはそうか東海岸はこんにちはの時間帯ですね日本の皆さんはおはようございます日本日曜日じゃないですか部屋起きですね Well, let's get the 今日はですね、皆さんにお届けしたいのが、どれにしようかなーって、おはようございます、考えていたらですね、なっちゃんもおはようございます、そうするとですね、ポンって出てきたっていうか、た<笑><笑><笑>また ま, だまだあれって、日めくりのカレンダーが、まあ、あのめくられてなかったんだけども、たぶんね、五日市さんっていう方ね、あの言葉、魔法の言葉か何かね、ちょっと誰か探したいと思うんですが、のあの彼の、うんとね、 私ブログでも、ね、載せてました以前にで彼のこの「姫君のカレンダーがあってたまたまこの日に泊まってたのがあって「道は、ね、ある日ドーンと開ける」っていう言葉がありましたなので皆さんにそれをですねお伝えしたいなというふうに思いますそうあのよくいろんなところでいろんな方々との話の中でよく出てきます「道はある日ドーンとあの、えっとね、開かれる」っていうところとかあと「ある日突然」っていうふうにですね あのそういう時のために備えておくっていうのが大切だよねって話をしたんですねある日あの運気が上がるある日いきなりすごく人生が変わったっていう人たちっていうのは皆さんあの結構準備しているんですよ結構準備しててマインドにしても何にしても準備をしててだからこそ転換期っていうその瞬間とか そ, のそういう時が現れるんですねで私よく転換期の人に会う というようなあのジンクスっていうも の, のことを皆さんが作っていってでもあの実際に本当なんですね、えー、そうなってみると見ているとですねあのよく会われる方が言うんですやっぱり以前の自分だったら多分会えなかったと思うんですってでもこの数年間の間にものすごく準備してきたんですよというか自分が変わったんですってで変わろうっていう思いに変わったんですって。 そうやっぱりライトさんに会えたんだなっていうふうに思いますっていう方が結構いらっしゃるんですね。すごくありがたいことです。でそれと同時に今事件の変化に伴ってよく皆さんにブログでもいろいろとですね厳しいことも甘いことも書いてますがそれをですね厳しいと思うかそれともあるある方はですねやっぱり今大切なことを言ってるよねっていうお話をする人もよくいます。えそんな中で全部踏まえていっていろんなスピリチュアルの方ですとかあの時代の先端をいってる方です とか成果をリードしている方とかいろんな人のお話を聞いているとやっぱり準備って大切なんだなぁと思うんですねそうすると皆さんはえ何の準備したらいいんですかと思うんですねでもそういった大切なこと日々のことというものをブログやこのメッセージでお伝えしていますあのー、ね前にもちらっと言ったと思うんですが金メダル取る人は1週前1週間前から練習するわけではないわけです もう長い年月かけて練習してきたからこそ金メダルを取れるんですでやっぱり自己ベストをねどんどんどんどん更新していくにも毎日毎日自分の努力であったり毎日日々のルーティーンっていうのがやっぱりあるわけですよねですからやはり私たちは何もしなくて 明日とか何で自分の運気が上がらないのかななんで変わらないのかなと思っているそこに目を向けるよりも毎日毎日着実と自分が、ね、やっていることに自信を持ってしっかりと毎日自分これだけのことをできてるんだからこれだけのことをやってるんだから絶対自分に運気ってもっともっと上がるよね自分の希望のものが手に入るよねで自分の希望の現実が見えるよねっていうようにやっぱりそういった思いとかがどんど ん, どんどん引き寄せてくれると思うんです。 ですね、だからこそある日いきなり道は開かれるっていうようにそれは備えてきたものだと思うんです。 だからこそその日のために大切な、ね、自分のためにえそしてですね大切な日のために私たちって準備するじゃないですかで何よりもですね例えば結婚式であってれば、ね、結婚式に向けてのプランニングとその日までのプロセスっていうのが一番楽しいかもしれませんこれってね運動会とか遠足と一緒だと思うんですよねその日までのプロセスとかワクワクがだからこそそ の, そ, のその期間を楽しめる人っていうのは最高にその をエンジョイできる。それは毎瞬間という。every moment という瞬間を。 とても大切にしている表れだと思うんですね。だからこそ皆さん、日々の流れをちゃんと大切にしながら、ある日、いきなり皆さんの道がドーンと開かれるように、日々を楽しんでいってくださいね。I'm it sure you can do can 皆さん、絶対そんな風になると思いますし、私自身も皆さんの未来を信じてますので、Well, what's your promise here? And promise me love your life。皆さん、自分の人生を好きになることをこのライブのたびにお約束していただいてますよね。Let's do it. You guys are gonna enjoy and grab your life thank you I love you guys